うでしょ<笑><笑>これが、えー、最上階のの風呂のジャッジーで す, <笑>だいぶすごい。私だいぶ<笑> すっごい豪華だった。 すっごく豪華だよね。うん、もう、うんうん、もう一生忘れない。一生忘れないね。<笑>一生忘れないって感じ。二 人, 人で、う来たいねって言ってて、うん、別に。した上での、これだから。うん。一生忘れないね、一生忘れないね。結婚しようか。結婚しよか<笑>クリスマスも近 い, しい。そうだな、ね。結婚しよう。結婚しようってことで、つい結婚する。な<笑>ん<笑>だそれやっぱの。でも、温泉好きな人と。<笑>ああ。 そう、なんか私の、うん、あのい ろ, いろ見てくださってる方とかが、うん、結構なんか、うち何者みたいな、う, ん、うちどこの美女だよみたいなって、うん、いう人が多いから、うんうん、どこの美女だよ、<笑>高岡だよ<笑><笑>、でも外人じゃないんでね、うん、ハーフでもない方でしょ さっっきちょっとた<笑>すごいでしょ<笑>ということで、えー、足見て足。 嘘美味しいよしいよ美味しいよ、ねうん、美味しいいい、うんうん、れはやばいからっとうううだ、ね、から夕飯だよ。<笑> ていただいて、なんか。いいのかなみたいな、こんな贅沢していいのかなとかって思うぐらい、素敵なところで。ありがとうございます。ありがとうございます。素、ね、しい。<笑>いマネいやいや、リゾート様様のでありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ねうん、素晴らしいね。こんな自分たちは泊まれない。泊まれない。泊まれない、こんな部屋、贅沢だ絶対な、贅沢な。ねえ。部屋。 いいずっと行ってるけど。